それでは、えっと、今週の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回は、今、ま、1、あ、周空いてしまいましたけれども、方逆減の計算という話をしました。で、まあ、今回は、あのまたあの別のですね、拡張ゆっとご情報の応用の一つとしまして、中国乗用定理の話をしたいと思います。 ではえっと六十二ページのセクション四点八です。でえっ、ー、とまあ元々はこれという定理は「中国女王定理」というのは宋子、まあ、という人のあのが、まあ、最初にこう本に記したといわれるという定理ですがあの西洋では あのそういう、のはどうもひっくるめてあの、中国人の定理とか、中国の定理とかというふうに言われてしまうので、あの中国の定理という言い方が世界的には定着しております。で英語ですと、チャイニーズリマインダーセオ e ムと言いまして、まああの、CRT というふうにこう頭文字を取って訳される場合もあります。が、えーまあ、この話をしたいと思います。で、えー、とまずここでは、 まあ、ここで考える世界として、まあ、R としまして、えー、とユークリッド世紀を考えます。はい、で,、はいでまあ、この R 上 で, です、ね、このあの線形合同式というのを考えます。 k 合同式というのはどういうものかというと、まあ、N と A と B というのをこの R の弦とした、えー、ときにこういう合同式を考えるんですね、えー、と AX 合同 B、えー、あーすなわちモデル N か。 だから、X が N を法として B と合同であるという、まあ、方程式は、これは X に関する方程式なわけです。これを、X について解くということを言うのが、単独の線形合同式です。 でえー、これに対してその、まあ、この線形合同式をその連立させた形のものをこの定理では考えます。えっ、ー、と連立線形合同式ですね。 一応、まあ、線形と言っているのは多分皆さんすでに分かっていると思いますけれども、この特別変数 X に関して、あの、一時の方程式、合同式だからですね。ですので、まあ、あの線形合同式と言っておりますが、で、これを、あの、さらに連立させることを考えます。で、ここでは、えっ、ー、と、N1 から Nk を、まあ、R の弦として、で、 えー、とこれらは互いに外しますす、えー、なわちのまあ i と j のインデックスが異なればあの ni と n 上へ うんまあ、GCD が1ってことですね N1 から Nk というのは互いにという条件をつけます。でそれからあ と,、えー、と A1 から Ak という数も用意します。 でまあ、以上の数が与えられたときにこの I, が i を1から k ま で, です、ね、に対してこの a がその ai と ni を法として合同であると、まあ、そういう 条件を満たす A を求めましょうというのがこの連立線形合同式の問題です。 ちょっといきなりです、ね、この一般的な形で書いてきしまいましたけれどもあのもう少しその具体的にはこの問題ってどういう数をどういうことをしようとしているのかという と,、えー、とこれはの後の方でやりますその演習問題からちょっと引用しますけれども例えばそうですね まあ、ある整数 A がありますと。で、これをその例えばえっと5で割ったらえっと2余りますと。それからえ3で割ったら 六アあります。それから、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、六で割って3アマる、ごめんなさい、失礼しました。あのー、ごめんなさい、合同式の文字も間違えないですね。6で割って三アマる、ですい、ね、ません。それから、七で割って五アマります。で、まあ、でこういう、 えっ、ー、と、条件を満たす、その整数 A はいくつかという、こういう問題を解くわけですね。で、えっ、ー、と、これをその、まあ、合同式に直しますと、例えば上の式ですと、 えー、A が5を法として2と合同ですと。それから2番目の式は6を法として3と合同ですと。3番目の式は7を法として5と合同ですと。まあこういう あのー、形で先ほど定義した連立線形合同式として表されるわけです。で一応、うん、この、あのー、合同式は、えー、この法として使われているこの部分ですね、この5と6と7は互いにそうですから、えー、先ほど述べた定義の条件を満たしていることがわかると思います。ですので、まあ、こういう問題を解こうと。でどうもその こ, のこういう問題はどこから発症してきたかというと、まあ、僕もちゃんとは調べてないんですけれども、えー、その昔 の, そのカレンダーに関連する計算のような問題からあのこういう問題が出てきたんだそう で, で、まあ、これをそのこ効率的に解くとあの、まあ、もちろんそのこう行き当たりばったりで目の声で探して解くことも不可能ではないんですが、えー、と今日のお話はこういう問題を解くのにもの、えー、と各種有域のご情報が有効であると。 いう話をしたいと思います。でそこで、えっ、ー、と、いきなりなんですけれども、あの今日はそのですね、問題を解く。あの鍵になる定義を、から説明をしていきます。 一応この今日紹介する定理はあの坂井先生のテキストにもあの番号が振ってありますので見、えー、ますと定理 4.60 というのを使います。 であの実はあのこの授業ではそのやる機会がなかったんですけれどもあのこのテキストの第3章のですねではあの整数に関するいろいろな性質ですとかそれからアルゴリズムについては議論がされていますけれどもここでもあの取り上げられておりまして、まあ、あの興味のある人は この第3章の 3.58 という定理でも、この、中国女優定理を満たすような、こういう A の存在などについて、話がありますので、そちらの方も見てみてください。一応、計算自体は、この定理 4.60 の内容を理解していればできるようになります。で 一応定理のステートメントを順番に書いていきます と, えとまあ内容としては先ほどと大体一緒なんですけれどもえーと N1 から Nk を R の原理としてまあこれらが互いに書であると。 それからまあ A1 から AK も R の源をするときとしますと。でこのときにまずはその 先ほど言っているようなこの連立線形合同式の解が存在するということを主張しています。すなわち、この R の原、ある原 A が存在して A がその NI を方法として AI と合同であるということです。 あ、はい、後の証明でこの式に触れますので引用しますので一、まあ、つ星のスターの印をつけておきますまあ皆さんのノートの中ではあの好きな番号や記号で構いませんでそれからもう一つの主張は A' っていうその R の源ですね。まあ、これは A とその異なる、等しいか異なるか、こういう記述をするときにはまあ異なるという仮定をすることが多いですが、仮に A' というその A と異なる源もですね同じ性質を満たすと。すなわち、この合同式スターの解であると。もしそういうことが起きるならば、 えー、とこの A' というのは実はあの N を法としてあ A と合同であると。あ、ここで N というのはと、まあ、上で出てきたですね、この N1 から Nk までのこの積を法としてあの合同であるというのが2番目の主張です。ですので、まあ、いいこれ言い換えますと、 えー、とこういうこの線形合同式の解というのは、ここで与えられたその N1 から Nk の方の積を除いてまあ1位に定まるという言い方もします。まあ、一応これも後であの引用するので、一応二つ星をつけておきます。あ、ごめんなさいここ。ここでなかった。ちょっとすみません。これ消しておきます。 後でもうちょっと後の式をつけます。すいません。えー、というのが、まあ、あの今回やりますその、チャイニーズリメンダー・セオレムの主 な, 主な2つの主張です。一応、とこれは構成的なあの計算の証明がありますので、それを紹介しておきます。 えー、と証明の中では、えー、と次の性質を満たすあの数の存在を示すというのを目標にします。 その数というのは E1 から Ek というふうに名前につけますけれども、周りの弦としまして、これの存在を示すことを目標とします。で、それはどういう性質かというと、これから書きますけれども、 その、まあ、i と j がともにその1から、k、1以上 k 以下の整数であったときに、 まあ、こういう性質を満たすということですね。えっ、ー、と、EJ がその NI を法として、まあ、1と合同なるか、0と合同なるか、すなわち NI で割り切れるか割り切れないかっていう条件なんですが、えー、このインデックスが一致する NI、NJ か、だから NJ の時だけ、その、1余ると。それ以外のこの I に対しては、えー、この EJ というのは NI で割り切れると。 そうい う, こう E1 から Ek を探しましょうというのがまずあのこの定理の目標とするところです。一応この式を後から使うのでえと先ほど間違ってつけゃいましたけども2つ星はここの式につけておきます。で、 えー、と先にですねその、この存在を示す前に、じゃあこういう EJ が見つかったら、そのえー、と最終的に求めたいこの A という解ですね、この A という解をど う, どういういうに作ればいいかということを説明しておきます。 えー、ともしその先ほど今書いたその2つ星 の, その式を満たすまあ EJ が得られたとしましたらえそこからその A をどう構成するかといいますと。 AI と EI の積の和を作るんですね。AI というのはその与えられた線形合同式の右辺というか乗用の部分で、でそれにこの同じインデックスの EI をかけたものを次々と加えていって、最終的にそれを A としなさいと。 というふうに A を置きますと。 実際に例えばそうですねこ の, この nj この j 番目の n でこの a を 割, 割るとしましょうそうしますとこの割り算というのは各この a, a の和につ出てきたその各項をこの nj で割ることになりますからそうするとこの、まあ、ei この ei ですねこの e1 から ek をそれぞれ nj で割ることになります そうしたときに、向こうでやりましたこの EJ の定義から、のこの E の i か、E の i は、のこの NJ で割ったときだけその余りが1になると。で、J 以外のインデックス の, この EI は全部割り切れてしまう、NJ で割り切れてしまいますので残らないということで、最終的に、 こ れ, はあのこれ全体を nj で割ったまには aj になるというので、えーとまあ、こういう構成の仕方をすると a ができますという話になるわけです。 ということで、とまあ、ここにあります、その定理の最初に書きました、この EJ というのが、まあ、存在してかつ計算可能であるということを示すのが、まあ、こ, このこれからの証明のメインになります。 でそこからなんですけれどもえまずこの N をですねあのこの項に出てきた N1 から Nk の積と置きますさっきもちょっと出てきましたけれどもその積と置きましてそれから この Ni スターというのを N を ni で割った数とします。えー、すなわちこれはえとこの法の与えられたその線形合同式の法で積を作るんですがまあ ni を除いたものですね。K -1 個の あの数の積を取ったというのがこの Ni スターという数です、うん。というふうにおきますと。 家庭から N1 から NK っていうのは互いに素でしたからえとここで置いたその Ni とそれから Ni スターというのも互いに素であるということが言えます。 まだいいですよね。で、ゆえにえ、えっと T の I として。 えっ、ー、と、ni スター r とですね、この ni を放とした逆弦が存在することになります。えっ、ー、と、これはちょうど前回のその方逆弦の存在で、えっ、ー、と、まあ、実際にその求め方などやりましたけれども、まあ、あの、この Ni と Ni スターが互いにそうですからね。そうすると、Ni スターの、この Ni が交する逆円が存在するということになります。 そこでこの EI というのを TITI というのは今今作った逆弦ですね t i かける Ni star と置きますとこの Ei というのがえとこの上ですねこの真上4番目の黒板にありますこの合同式を満たすことになります。 えーとまあ、なんでそうなるかっていうのは、まあ多分その、前回の公逆円の計算の話などから多分わかると思いますけれども、えー、とこの ni s t っていうのは、えー、その左側の黒板の定義からありますように、はい、ni 以外の数の積ですので、まあ、こ, のこの数というのは結局、えー、ni 以外のうんと nj ですね、では割り切れると。で、一方で ni で えー、と割るということは、あのまあ、この ni を合同とする乗用、あの n i より上用を求めるわけなんですけれども、えー、と先ほどうんとからですね、この ti がその ni を合同とするこの ni スターの逆ちょうど逆減になっていますので、ni で割ったら、これはちょうど1になると。あ1が余ると。 いう形であのうまくですね、こ の, あのダブルスターの式の条件を満たす言い合いが 求, 求まることになります。こ、え、こ、ー、までがそのこの定理の最初の主張ですね。このえー、っと 最初の主張、うんあの、こういう合同式の解として、あの、ある整数 A が存在するという主張の証明になります。で、ここから先は、そのもう一つの主張で、その別の解があったとしたら、その解がどれだけの差を持つものかということについて、あの、述べております。で、そっち行きましょう。 えー、さらにその、まあ、A' ですね。まあ、A' をの別の解としましょう。まあ、線形合同式の別の解としましょう。そうしたときに I、がその一から k に対してえっと一応まとめてみますとえっとと A があとまあ NI を法としてまあ AI と合同 あ、ごめんなさい。これ A', A ですね、A。AI と合同なんですが、えっ、ー、と、これは、その A' はまあ別の解とすれば A、A' とも合同であるという合同式になりかけます。で、えー、このことからですね、 うーんとまあ A と A' があの Ni を法として合同ですということですからそうすると A と A' の差がですね Ni で割り切れるということがまあ合同式の定義から言えますちょっとこのことから えー、と Ni というのはマイナス A プライムを割り切ります。で、えー、ところが N1 から Nk というのは互いに素でしたので、実はこの A-A' というのは各 Ni で割り切れるんですけれども N1 から Nk というのは互いに素でしたので、実はこの積で割っても A-A' というのは割り切れるということがわかります。 で、まあすなわちこれは A と A' が N を法として N すなわち A1 から N1 から Nk の積を法として合同であると。言えてますかね 授業に話を戻しますと、一応、うんとまああの、N1 から Nk でそれぞれで A から A マイナス A プライムが割り切れるから、まあ、N1 から Nk の積でも割り切れるということで、それはすなわち、えー、と A と A プライムがあの N をの法として合同であるということを意味しています。以上であの証明は終わりです。はい、ここまででいでしょうか。 それでは一応その今のですねあの話題に基づくそのまあ問題をちょっと解いてみたいと思います。で、と、一応今回やる問題がですね えっと、テキストの第3章にある問題ですので多分皆さんあの資料を持ってない人が多いかと思いますが一応黒板にも書きますので適宜確認してください。えっと A が、えっとまあ、合法として2と合同で それから6を法として3と合同でそれから7を法として5と合同であるそういう条件を満たす。 まあ、A ですね、A、を求めると。まあ、ただし、えっと、今回求める A は先ほどの定理でありましたように、この法となっている NI の 積を除いて1位となっておりますので今回出てきた方は5と6と7の積なんですがこれが210ですので、まあ、この方形としてはこの210をよりも小さな正 の, の整数という範囲で 求めましょうというのがこの問題です。で実はこの問題あの ど, どっかで見覚えがある人いたかと思いますけれどもちょうど先ほどあのの例題ですね例題で出した問題です。そのまま持ってきました。で、えー、この問題なんですけれどもその一応これあの3つの合同式 からなるそのまあ線形構造式を解くというえと問題でしてでそれぞれ N1、N2、N3 とそれから A1、A2、3があったと思いますけれども一応それを全部書いてみますと。 えー、N1 が5で N2 が6で N3 が7ですと。それから A1 が2で A2 が3で A3 は5ですね。で、これらの条件に対して、 先ほど定理で出しました E1 から E3 までの整数をまず求めます。 まず E1 の計算からいきましょうで N1 スターを確か計算するんですけれどもこれは えー、N1 スターは42となっております。で、まあ、この N1 スターに対してこの逆減ですね。えっ、ー、と N1 はあの5でしたから、 合法とした42の逆減というのを求めます。でこれは前回の方逆減の計算でやりましたようにその42と5から生成するそのユークリット、あ拡張ユークリットのとこですね。これで求めます。で、えー、と一応あの最初 ですので、最初というか、この計算例、この拡張育率のご情報の計算例は、まだそれほどたくさん出したわけではなかったかと思いますので、一応ちょっと計算の仕方も復習しながらやってみることにしましょう。で、確か、この授業の記法ではですね、この拡張育率のご情報の元として、えっ、ー、と、Ri とそれから SI と,、えー、と TI のこの列を出力することにしていました。でこれを、まあ、i が0から、まあ、ラムダプラス1、すなわち乗用がに、RI が、R のラムダプラス1が0に等しくなるまで出力しています。で、えー、この意味を一応復習しておきますと、えー、と RI というのが、えっ、ー、と、R0、あれだ。 S0 か SI か。SIR0 プラス、えー、と TIR の1を満たすような、そういう SI と TI ですね。あと RI の列を、組みをこう順次に求めていくというのが、この拡張ゆくとのご情報だったということを思い出してください。で、この拡張ゆくとのご情報を計算するときには、あの、 Ri と Si と Ti の組みをセットで計算するとですね、このアルゴリズムの流れにもかなっていて、あのしかも、あの、比較的たんあの簡単な形で計算できると思いますので、一応そのやり方も、えっ、ー、と、見せておきますで。まず、えっ、ー、と、R0、S0、T0 の組みなんですけれども、えー、最初は R0 は、 これ、あの、拡張域きとのご情報で最初に与えられた数の42ですので、えー、42ですね。それから R042 と。で、S0 と T0 の定義は、これはいつも同じで、S0 は1、T0 は0というふうに定義をします。これは、あの、拡張域きとのご情の定義です。で、えー、で次に、R1、S1、 t1 なんですけれども、次の、拡張行きと行の次の弦ですね。次の弦は、r1 は、この割る方ですね。この42を5で割るの割る方ですので、r1 は5と。それから、s1 と t1 も、これはあの必ず決まっているルールで、s1 は0で t1 は1として計算をします。で 次のその R2 を求めるところから、えー、と実際にこの R0 を R1 で割る割り算を始めますそうしますと、えー、この場合はその42を5で割りますから、えーとまあ、この R0、S0、T0 の組から、えー、とこれ42を5で割りますがこれ8倍ですかね えー、と、まあ、あのー、この 5,0,1 の8倍を引くということで、まあ、この計算のルールはあまり厳密、厳密ではないというか、その数学的に厳密な構造を定めているわけではないんですけれども、まあ、C というならば、まあ、これ、ベクトル空間ではないんですが、まあ、ベクトルとい う, ようないうような形をしていて、まあ、もう少し、 そのちゃんとした形で言うと、えー、家具の計算にできるのでしょうかね。あまりそのコンピュータサイエンスの教科書ではそ う, そういうことをきちっとは述べていませんが、とりあえずこの数字の3つ組みをから数字の3つ組みの定数倍を引くというような計算を続けていきます。ですのでこの場合ですと、えー、っと、 まず、この R0 を R1 で割った乗与が2で、それからあと S2 と T2 は、ちょうどここの数同士 の, あの差を取ればいいんですね。そうすると S2 が1で、それから T2 がマイナス8となります。で、同じようにして、 R3 と S3 と T3 を計算するんですけれども、今度は、R1、S1、T1 から、えっと、あ、これか、S の、R2、S2、T2 を使って引きますので、これ2倍を引けばいいですね。 そうしますと、R3 が1と、それから S3 がマイナス2それから T3 が17と、いうふうになりまして、で、このことから、その、 まあ、今回はその RK のところに1が出ましたので、これで計算は終わりです。で、このことから、えっと、42のマイナス2倍に、えっと、十7の5倍を加えると、まあ、1になるということがわかります。まあ、これは、その、拡張力でとごの結果ですね。 でこのことから、えっ、ー、とマイナス四十二のマイナス二倍というのはえっ、ー、とまああのを方として一に合同であるということになりまして、でマイナス二はあの5を方としますと、あの三に1と合同ですから。 えー、ということで、えー、すなわち、42 の, その逆減というのは、えー、3ですね。えー、と一応、合法とする乗用で3に等しいということが分かりますので、で E1 としては、 えっ、ー、とどこで計算したかというと、えー、っと、t、あ、t1、t1n1 スターか。だから n1 スターが今、えー、っと、42 で, で、t1 が3と思えばいいですから、 百二十六とい う, ふうに計算されました。ここまでいいでしょうか。一応ちょっとこの E1 に関してはあの拡張領域のご助法の計算過程も一つずつ順を追ってみましたので、今後の計算の参考にしてください。 であと、えっと、残りなんですけれども、えっと、いつの計算に関しては、まず N2 スターを計算すると、これ35になります。 でこの N2 を法としてこの35の逆減をですねこれは35と6から計算するその各種行とご助法で求めます。 でそうしますと途中のその計算結果は省略しますけれどもえっと35のマイナス1倍に6の6倍を加えたものが1に等しいというふうになりますのでこのことから えー、と35のマイナス1倍が、まあ、あの6を法として1に合同であるということになります。で、このマイナス1は6を法としますとあの5に合同ですから、えー、すなわちで35ので 逆、え、減、ー、というのが、えーまあ、5に等しい5ですね、徐、う、々、ん、に等しいということになります。で、最終的に、えっ、ー、と、E の2は、えっ、ー、と、る三3 5で、 175と。 えー、E3 も同じように計算しますが、まあ、たぶんだんだんこうやっていくうちに皆さん慣れてくると思うので、えー、とこれは各自で、えー、とやってみてください。えー、E3 の計算はですね、えーまあ、N3 スターが、えー、210を7で割って30で、それから、 この N3 スターの N3 を法とする逆減というのはえこれはあの30 と, えと7から生成されるえ各種域とクリッ法となります。で えー、と計算していきますと、これ、講義ノートは後とから公開するようにしておきますけれども、ユミさんが 4×30 となって、最終的に120というふうになります。 でえ最後、えー、と A の計算なんですけれどもその A はどうやって計算したかという と,、えー、と今計算した E1、E2、E3 とそれからその問題で与えられました 乗用ですね、乗用の A1、A と A3 の席の和ですので、えー、最初がか A1 が2で E1 が126で A2 が3で E2 が 175A3 が5で E3 が120とそうしますと うんと1377となるんですが、これは先ほど の, その問題を作る際に、この A の値としては210未満のより小さい正の数で表しましょうとしておりましたので。 今回はこの117ですね。210で割った110余りの117というのが求める A ということになります。で、えーとまあ、実際にこの117をですね、その問題で与えられたあの5と6と 7, 7で割って乗用を求めると、あの確かに この例えば5で割った余りが2になりそれから6で割った余りが3になりそれから7で割った余りが5になるということが確かめられると思いますので<笑>、えー、この検算のところはまた各自で実際に確かめてみてください。 えー、と一応あの皆さんにはですねその他のこ れ, これまでやってきた他のアルゴリズムもそうなんですけれどもえとまずこのまあ僕が授業 で, ですねやったの計算をフォローしてもらってで一応計算の手順を確かめつつお内容を理解してもらうというのがあのまあ有効かと思います。できる人はそれを元に こちらの坂井先生のテキストにある類題もありますので、まあ、そちらにもチャレンジして理解を深めていくというのではないかと思います、えー、ここまでえ何か質問はありますでしょうか、はい、とこの授業も残り1回となりましたけれども 一応次回の内容としましては予告なんですが、えー、と有利数の再構成というのをやりたいと思います。 えっと、場所で言いますと、テキストの、うん、69ページから71、72ぐらいですね、のあたりにある話をやろうと思いますので、まあ、必要な人は適宜予、えー、習をしてきてください。 こ, こまで質問ありますでしょうかじゃあ一応あの若干5分ぐらい時間が余りそうですので一旦授業を締めてからあの授業アンケートの方に入りたいと思いますのであのまたそのあとで指示に従ってくださいじゃあきは授業は こ, のここで終わりにしたいと思いますどうお疲れ様でした